議員の今回の選挙は本当に重要な選挙になってまいります。 選挙戦残すところあと今日入れて2日2日となってまいりました来週もあそこに立ちたい私は来週も笹塚駅に立ちたいどうぞ皆様私の後押しどうぞどうぞよろしくお願いいたします私は喫煙者を応援しますえこういったスローガンを歌っておりますしかしタバコを吸う人も吸わない人も気持ちよく気持ちよく矯正できるそんな笹塚に私はしたい 公認の区議候補早水拓さんこの方を何としても区議会に送りたいと思います頑張りましょう頑張りましょう今試合はチェンジの時を迎えております渋谷区の区長もチェンジしないといけない新しい区長を作る会区長候補渋谷区長候補鈴木哲司さん鈴木哲司さんをどうぞどうぞ区長に送り出していただきたいよろしくお願いいたします頑張りましょう頑張ろう。頑張ります